こんにちは。私たち阿蘇市食生活改善推進協議会阿蘇支部です。今日の献立はなやきです。 今回教えてくださるのは西村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、そして今月の器はこちらです。えー、阿蘇市阿蘇坊釜の、えー、器をお借りしてきました。阿蘇坊釜さんの情報は番組の最後に載せておりますので、ぜひご覧ください。さあ西村さん、今日はいつもの場所を飛び出して、はい、そうです ね, ね。あのもう語学も綺麗に、ちょっと雪がまだ残ってますけど、その私たちの後ろには高菜畑が。うん 広がっていますが川に広がってますこの阿蘇だかなっていうのはどんな特徴があるんですか寒さにですねもうずっと流されますでしょ<笑> 11月12月1、2、3月に、うん 収穫するんですよ。3月の末から4月にかけてですね。はい、そしてもう寒さに追われてますから、茎がとっても柔らかくて、ちょっと辛みがピリッと辛子みたいにして、うん、うんうん。そしてか油中の、うん、油な川の中の高菜です。になるんですね。はい、はい、じゃあ今日はなんと贅沢に。<笑> 高菜をこれから収穫してその取れたての高菜でお料理を作っていただきますどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、えー、今回はうち内の巻にお住まいの古賀さんの畑の、えー、高菜を収穫させてもらいます古賀さんよろしくお願いしますお願いしますじゃあその高菜の収穫を教えてほしいんですけど、はい、高菜はオるって言うんですよねオるでオ ル, でオル 折るのねじゃあ今はちょっと茎がねいそうです茎がないけどですね本来この高菜の根元を一方一方折れるところからああ一番下から折ったら硬いところもあるからですね、うんうん、じゃ私もちょっとさせてもらっていいですか、うん、取, 取ってくださいこれ折れるところから折った方がいいですね よ, よいしょ折れたですか、うん、あ折れましたで枯葉は取って枯葉は取って枯葉は取ってる、うん 今日はそんな小賀さんのね、片げで採れたこの高菜を使ってこれからお料理をしていただきます<笑>すいませんありがとうございますいいえじゃ西村さん、はい、高菜漬けからね、はい、作っていきますが、はい、まずは採れたての高菜とこれをどうやっ て, て、はい、葉っぱのところをしっかり揉みますお塩で、はい、そして1キロに対してですねあの浅漬けだったら 三パーセントから四パーセントの押しをします、はい。それで揉みます、はい。このくらいでいいんじゃないかと思います。そして で,、ねはい、ですね、桶肌にですね。あの茎はだいたいつけない方がいい、葉っぱの方をつけた方がいいんですよ。葉っぱの方だけを桶の周りにこうします。 だったら、今揉んで入れましたので、塩と胡椒を軽くしときます。そ、はい、したら、綺麗にですね、ビニールを高菜に沿って、畳んで、で、落とし蓋をしまして、重塩ですね。 2倍か3倍のお餅をのせます。でこれで8、えー、2、3日。そうですね。あの3日ぐらいした方がいいかと思います。今日はですねあらかじめ鷹鼻漬けを3日か4日漬けたものを用意して、鷹鼻の白和えは普通ですね。うん、あのよそは生の鷹鼻を洗って茹でて。うんうん うん、白井するそうなんですよ。うん、でも、私のところではですね、うん、高菜漬けを白和えにしたんですよ。よ、うん、なるほど。漬物を。ええー、じゃ、まず、こちらの高菜漬けから。うん。この音聞こえますかね、あの。<笑>シャキシャキとして。うん、私には聞こえます。<笑>あの、少し苦味もあって。ああ、そうですね。うん 塩分ちょうどいいですあそうですかありがとうございますこ食べるとね春が来たって感じですもんねじゃ続いてこちらの白あえ魚 の,、ね、の漬物の漬物の白あえ漬物白あえですねいただきます、はい、うん、これも優しい味ですねあのごまとお豆腐のねこれからが入ってますか少しはいからし入れてます、うん、あとっても美味しいです では最後の一品は菜焼きですね、はいはいはい、これね、あのなかなか多分皆さん食べたことがないと思うんですがやっぱり阿蘇の地元の方たちは採れたばっかりの高菜でこれを作るんですかそうですねやっぱり最初のですね、うん、味覚というかですね、うんうんうんうん、まず材料が今日は椎茸と揚げそして高菜ですね、はいはい、じゃあまずは だったら煮えにくいものから最初切ります。はいはい、だったらしいたけと揚げを。はい。まずはしいたけと揚げを。はい だから高菜は茎の方からですね、はい、煮えにくいのでですね、うん、入れます、はい。お砂糖を入れます。うんはい、砂糖と醤油を入れて下だく。もうでもうん。アソ、うん、高菜のなやき。アソ高菜のな焼きが出来上がりました。 歯ごたえがいいしあの炒めるとちょっと甘みが増しますかねあ、そうですかね、うん、少しお砂糖も入ってますからね、うん、あと独特のちょっとこう青臭さというかあそうですね青臭、うん、いですねまだね美味しいこれは生のね、はい、アソダカナが手に入るところでしかちょっとできないお料理かと思いますがねぜひ皆さんも作ってみてください 今回の地産地消クッキングは特別編として春の阿蘇の味覚阿蘇カナをご紹介しました、えー、新鮮な採れたての阿蘇カナはなかなか地元でしか手に入りませんが阿蘇カナの新漬けオンラインショップ a s モでも、えー、期間限定数量限定で販売していますのでぜひチェックしてみてください じゃあ今日はたくさんのスタッフとそしていろんな裏方もね<笑>、えー、そして小賀さんの畑でお借りしてお送りしました。また皆さん次回も見てください。食べてみてください。<笑>地産地消クッキングでは阿蘇市にある釜元から器を提供していただいています。